はい、こんにちはやっと来れましたえー、ここは、えー、マレーシアの東海岸の、えー、北部側ですねえー、こたばるという地えー、ここを何しに来たかっうとえー、日本のリンクを借りに来ましたまずは えー、フィリピンの方につないで、それから、えー、中国の階段の方につないで、えー、ベトナムの中部南部、えー、こちらの方を水防没させたいと思います。いやー、二週間ほどこの計画しました。一、えー、人でシーのあの沈める計画としては私の方では今まで一番でかいんじゃないですかね、このシール。 うん、あとまああの今日と明日であの大、ー、体70か80にはなると思うんですけどもえ重ねていきたいと思いますとりあえず今日は、えー、日本のリンクを貼って、えー、ベトナムの方を沈めたいと思います、えー、まず沈めるっていうとあのーまあ、どこ使おうかなと思ってたんですよタル。あのやっぱり、まあ、ちょっとブランクあったんでいろいろ あのまあ、マレーシアも動けなかったんで、どこ使えばいいかな、なかなか怖らないところがいいなと思ってたんですけど、まあ、イングレスといえば、やっぱり広域といえば、やっぱり灯台ですよね、で灯台を探したところ、このクタバルにも灯台があったん で, で、今回はこちらの灯台を使いたいと思います。ちちょっと見見ててもらってね、はい、こちらねねこでですす、ね、えないです、ね、遠くても うん、半導体からあのリンク飛ばしたいと思いますので今からちょっとリンク飛ばす前の、えー、準備ベ、えー、デーレアリンクとかベすー、ね、レ, レアズのウクライナソフトバンクとか、ね、入れたりレゾ出したりいろいろしてゆっくり飛ばしたいと思います。それではお楽しみに いただきます。 Yeah, yeah, yeah. Thank you. いややそれでは喉が渇いたんでコーヒー飲んでゆっくりお気をまた東台に向かって拝見したいと思います。 ぐらい前の日本にもあったんですけどね。いいですね。こういう昭和系。日本長 い, いですね。昔の日本みたい。好きですね。はい。